それではこれから大野さんの発表を始めます。タイトルは Python で共プロ仕様入門者が知っておくべき高速化チップスです。発表時間は質疑を含んで15分です。発表前にマイクテストを兼ねてスピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます。では大野さんビデオオオンにしてから読み上げてください。 あ、すいません。スタッフの方にお伺いしたいんですけれども、はい、あの読み上げ事項も画面共有した方がよろしいでしょうか？読み上げ事項はます。の後で画面共有でお願いいたします。あ、承知しました。はい。それでは、あのスピーカーの読み上げ事項をあの読ませていただきますえー、私の名前は王の工作です。発表のタイトルは python で強プロを使用、入門者が知っておくべき高速カティックスになります。 発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。また、発表中の写真撮影に同意します。PyConJP の行動機関にも同意いたします。はいでは、大野さん、画面共有をしてくださいはい。 見えますでしょうか。はい、見えます、はい。大丈夫です。そしたらもう発表を始めてしまっていい感じですかね。六、えー、時スタートで、ね。六、はい、時スタートです。承知いたしました。あと1分ほどお待ちください。はい、承知いたしました。 それでは皆さん、大野耕作さんを拍手でお迎えください、はい、どうぞはい、えー、それでは発表を始めさせていただきますえー、僕は Python で強プロをしよ入門者が知っておくべき高速化 Tips という題名で話をさせていただきますよろしくお願いいたします で今日の、えっと、内容なんですけれども、ざ、まあ、っくりこんな感じで、えっと、いろんなことを紹介し て, おこうとしていこうと思うんですけれどもえ、まず最初、軽く自己紹介をさせてください。え名前は大野耕作といいますえ。現在、株式会社ナ a キャストというスタートアップ企業に所属しておりまして、データサイエンティスト、データエンジニアとして、えー、働いております。 パイソン歴としてはまあ3年ぐらいですね、機械学習をやったり、教授プログラミングをやったり、まあ、お仕事に使ったり、いろいろしております。好きな標準ライブラリは、イターツールズでいろいろ便利なので使えますね。アットコーダーは、ケビンロボット34という名前でやらせていただいています。レートとしてはこんな感じで、現在、青色で非常にこう、頑張っているところになります。で、今日はですね、えっと、その、京プロ、 に関してお話しさせていただくんですけれども、やはり一番メジャーなのは C にはなってしまうんですが、近年、Python での参加者もとても増えております。で、まあ、Python の人気のポイントの一つといったら書きやすさだったり、そういう部分があると思うんですけれども、い一方、その京プロをやる上では、その実行速度が遅いっていうことはかなりあのネックになってしまいます。で、一方で、その本質的にはやはり C が早いんですけれども、Python でもいくつかのこう書き方を 覚えておくだけでも、かなり高速化が見込めて、それなりに戦えることがよく知られてますので、今日はそういったところを紹介できればなと思っております。で具体的に紹介することは、その先ほど述べたような、まあ、こういう書き方をした方が早かったりするんだよっていう話だったり、あと p y パイっていう Python からちょっと変えるだけで高速化できるっていう話を紹介します。一方で、えー、紹介しないこととしては、えっと、ナンパイやヌンバといったライブラリーを使った高速化。 についてですね、こちらもかなり強力なものではあるんですが、今日は15分のトークになりますので、上記2つについてあの注目してお話を進めていきますで。時間の計測に関してなんですけど、あのいろんなコマンドのじ時間をこう比較していくんですが、まあ、基本的に個人の MacBook Pro で、まあ、いろんなあの時間系のコマンドを使って計測したものになります。では早速なんですが、まず標準入力に関するお話をしていこうと思います。 標準入力といったら、基本的にはその組み込み関数のインプットを皆さん使うと思うんですけれども、例えば今回、ここに表示したような左側の10の6乗の n が与えられてて、1から10の6乗までこう a がリストとして与えられるっていう大きな入力があった場合に、ただ単にインプットを使うのと、えっと、シの中の stdin、リードラインっていうものを使うのとで、実はかなり時間が変わってきます。どれぐらい違うかというと、 僕のローカルでの結果なんですが、10の6乗ってかなり大きなあの行数を読み込んだ場合、上だとほぼ2秒ぐらいかかっていて、下のリードラインを使ったものだと 310ms ミ、0.3 秒で終わるという結果になりました。まあ、このようにえっとまあ、標準入力って必ず表示プログラミングでやると思うんですけれども、非常にオーバーヘッドが変わってくるので、この stdin.readline を使うだけでもかなり速くなります。 これが一番この時間の差としては今回の紹介する中で激しいものになりますね。以上、標準入力の紹介でした。続きまして、えー、と基本的なデータ構造の計算量のお話をしたいんですけれども、どういうことかっていうと、まあ、皆さん、リストやディクト、セットみたいな構造を使うとは思うんですけれども、まあ、あの気をつけておいた方がいい部分があるので、そこをちょっとまとめて紹介できればなと思っています。 まずリストなんですけれども、まあ、皆さんご存知の通り、まり、あ、いわゆる配列的なものですよね。で、まあ、ランダムアクセス、つまりそのインデックスを使って A か弧 i みたいな形でアクセスする場合は、まあ、オーダー1すぐ取り出したり書き込んだりできるんですけれども、えっとまあ、これも実はちょっと遅いっていう話はあるんですが、その他の操作をするときにちょっと注意が必要です。例えば、えっと、アペンドやポップといった操作は、末尾に行う場合には、 法則なんですけれどもその他の場所、まあ、真ん中だったり、先頭のアペンドやポップは遅いことが知られています。まあ、前に行くほどあのリストの長さに比例するような時間がかかってしまいます。また、さらに、えっと、よく使うと思うんですけれども、インやミン、マックスといった操作、ここのあに書いてあるように、非常にシンプルに直感的に書いて皆さんよく使うと思うんですけれども、こちらは、えっと、リストの長さに比例するだけの時間がかかってしまいます。かフォア文一個 これに使っているようなイメージですね。なので、こういう操作をする場合には、まあ、リストが向いてないということになります。こういう場合は、実は次に紹介する設定やディクトの方が有利なことが知られております。で、そのままセットとディクトのお話に入りたいんですけれども、こちらはあのいわゆるハッシュテーブルというデータ構造を用いて作られた、まあ、集合だったり、こうキーとバリューのペアを管理する構造ですね。 えっとまあ、C++ にもいわゆるセットはあるんですけれども、こちらは平行二分探索機なので、全く別物であることにご注意ください。ハッシュテーブルになります。でハッシュテーブルなので、先ほどのリストと違って、インの操作、中に入っているかどうかをチェックする操作がオーダー1で平均的にできるということがあの保証されています。なので、先ほどのようにその集合の中に入ってそのインで入っているかどうかっていう、 操作ををたたくさんしいい場合にはセットやディクトを使うっていうことを検討してくださいこのあたりその、最初勉強しただけで知らないと陥りやすい罠なので、ぜひ注意していただければなと思います。で続きまして、リストの効率的な使い方っていう話なんですけれども、先ほど一瞬触れたように、リスト の, あのインデックスを使ったアクセス、ランダムアクセスは、まあ、非常に遅いことが知られています。 まあ、どういうことかというと、こちらに左側にあの3つ書き方をあのしたんですけれども、一番上のような A 括弧 I みたいなアクセスが遅いということになります。でまあ、3つで本質的には同じようにリスト A を操作していると思うんですけれども、どれだけ実行速度が変わるでしょうかというと、実はこれぐらい変わります。結構大きな差ですよね。真ん中のやつだと一番上の普通のインデックスでアクセスするよりも3分の1の実感で済んでいますね。 このようにランダムアクセスは非常に遅いことが知られています。まあ、なので、基本的には真ん中の forAI inA のような書き方でのループがおすすめです。まあ、一方で、あの、教授プログラミングだとどうしてもインデックスの i みたいなものが他の場面で必要とかっていうこともあると思うので、まあ、そういった場合には、可弾のエネメレートを使った書き方もあの考えていただければなと思います。以上、リストのアクセスのお話でした。 で続きまして、相、え、当、っと、に関連するお話なんですけれども、えっと、まあ、皆さん相当、競技プログラミングに限らず、いろんな場面で使うとは思うんですけれども、えっと、相当にキーっていうのを指定できますよね。で、このキーで、こう、いろいろ相当の仕方を変えると思うんですけれども、リストのリストみたいな、二次元配列みたいなこうものをソートする場合、あのただ純粋にキーに、 この真ん中に書いたようなラムダ X、X1 みたいなふうにすると、ちょっと遅いことが知られています。で、その代わりに、このアイテムゲッターっていうのを使うとちょっと早いよっていうのが知られてるんですけど、どれぐらい違うでしょうかで、実際見てみると、これぐらい違います。まあ、先ほどの標準入力とかに比べると差は小さいんですけれども、えっと、なんて言うんですかね、リストのリストとかって結構、その、まあ、中身が今回数字で用意したので、あの、 あまり複雑じゃないというか、比較にも時間かかんないんですけど、文字列とか入っていると、そもそも比較も重くなりますし、まあ、なんかこういう場合に、やはりアイテムデッタを使ったりすると、素早くソートできたりするので、あの頭の片隅に入れていただけるといいのではないかなと思います。で、えっと、いろいろな紹介をしてきたんですけれども、えっと、標準入力に引き続きまして、かなり速度の高速化が認め 見込めるのがこの Python と PyPy という話になります。で、まずその PyPy について軽く紹介しようと思うんですけれども、えっと、これ何かというと、安定な、えっと、JIT、Just in time っていう我々方式のコンパイラで、えっと、Python にあの実装されているほとんど全ての組み込みモジュールが、えっと、提供されているものになります。で、そのこの JIT っていう方法のおかげで、かなりその速度が速くなっているというものなんですけれども、えっと、 一方でちょっとだけこうデメリットもあって、ナンパイのようなライブラリーは使用できないっていうところがあります。しかし、競技プログラミングでは基本、まあ、多くの場合あのナンパイとか、ナンパイを使って高速化する方法ももちろんあるんですけれども、フォア文とかワイル、イフみたいなあのいろんなものをこう組み合わせて、まあ、アルゴリズムだったりデータ構造を実装して問題を解くということが多いので、このほとんど全ての組み込みモジュールがまあサポートされていれば問題ないケースも多いんですよね。 なので、イメージとしては Python で書いたコードをそのまま PyPy として提出するだけでもかなり速度が上がったりします。で現在、アットコーダーとかで提供されているのは PyPy3 7.3.0 のものになりますね。 で、えっとそのパイパイっていうものをじゃあどういうふうに使えばいいんやって話なんですけれども、アットコーダーとかそのコンテストプラットフォームで使う場合にはあの直接提出言語を選ぶだけでいいんですけれども、ローカルで使う場合に僕のおすすめはパイエンブっていうあのライブラリを使うことですね。パ、うん、イエンブはいわゆる Python のバージョン管理だったり、あの仮想環境の管理をあの サポートするものなんですけれども、まあ、ここに書いてあるようなかシンプルな p y e m v i n s t a l l とか p y e m v l o c a l っていうのを書くだけで簡単にバージョンの切り替えをすることができます。でえっと、ちょっともう今日は時間がないので、ここに立ち入りはしないんですけれども、まあ、詳しくは GitHub が PyEmb ので公式の GitHub があの解説が丁寧なので、ぜひ見てみてください。でじゃあその Python と p y p y でどれぐらい違うんだっていうお話をしたいんですけれども、えっと、 イメージとしては、フォアとかワイルが20以上になるような場合、かなりパイパイだと速くなるっていうイメージになります。でここではちょっとアットコーダーの、えっと、動的計画法の問題を一つ例にとって、えっと、僕が書いたコードでどれぐら い, かい速度が変わるかっていうのを紹介したいんですが、えっと、この青枠で囲ったようなコードを提出するということを考えます。えっと、ちょっと詳細は省くんですけれども、フォア分が2重になっているようなイメージですね。 まず最初、フォア I イ, インレンジってあって、えっと、その中に DP I の中で、内方表記でフォア J っていうのがあるので、フォア I と J に関してこうループを回してるっていうようなコードになっています。で、今回のこのコードは、外側の N が制約上10の5乗以下ぐらいで、外側内側の J がえっと100以下の K で回るような形になっているので、まあ、かけ算して10の7乗ぐらいの、 ループが回るイメージなんですけれども、でこれを Python と PyPy -Py 全く同じコードで提出しています。そうすると、どれぐらい変わるかというと、これぐらい違うんですね。Python だと 1.7 秒、まあ、かなりギリギリ。一方で PyPy -Py だと 343ms、0.3 秒という形で全く同じなんですけれども、かなり早くなるっていうことなんですね。で、今回この例だと、あの大体アットコーダーの問題で2秒以内に計算が終わるかっていう。 話になるので、まあ、どっちでも正解できるんですが、これがもうちょっと重い問題だと、Python3 だと落ちちゃうけど、PyPy3 だと通るみたいなことが起きてきます。なので、えっと、この PyPy パイパイもあるよっていうのを頭の片隅に置いていただけるだけでも解ける解きやすい問題が増えるのではないかなと思います。で、一方で PyPy で、まあ、パイパイもちょっと苦手なあの処理とかも存在はしていて、 えっと再帰関数を用いた処理であったりとか、まあ、文字列に関連する処理をたくさんする場合には、Python の方が早いというような場合もあったりします。なので、ま あ, あの一概には言えないんですけど、先ほどのようにそのフォア文とかワイルが二重になるような場合には、基本的に PyPy がいいっていう感じです。まあ、しかし、まあ、基本的にはローカルで、先ほどの PyM 部などを使って、両方の環境 を整備していただいて、まあ、手元で試して素早く終わった方を提出とかっていうのが安全なのではないかなと思います。で以上でえっとざっくりあの紹介したことを紹介したいことは以上なんですけれども、まあ、リファレンスとしてはハイパフォーマンスパイソンっていう本だったりエフェクティブパイソンあたりを見ましたあと Python の公式のタイムコンプレクシティに関する記事であったりとかあと先ほど紹介したイエン部の記事などもあ GitHub の Readme とかも見ています。 さらに、えっと、今日その時間計測した、するのに使ったコードは、あの自分の GitHub に公開しているのでよ、もしよかったら見てみてください。えー、以上で、えっと、発表内容とした終わりなのですが、何かご質問等ありますでしょうか。質問ある方、挙手をお願いいたします。 1つコメントで、組み込み関数のインプットよりリードラインの方が早いっていうのはなぜでしょうかっていうものを頂 い, いたんですけれども、そうですね、僕も正直、本当に細かい理由は分かってはないんですけれども、インプットの方にはあの機能としてあの文字列を与えると、何て言うんですかね、何かを入力してくださいって書いて、後ろ、なんだろうな、不等号とか書いて、こう カーソルが点滅して、そこにこう標準入力としてこう入れられるみたいなのがあると思うんですけど、なんかそうい う, なんだろうな文字列を受け取って出すみたいな機能が備わっているから、なんかそういうところのオーバーヘッドが重いというような、あそうですね、プロンプトのところがオーバーヘッドが重いというイメージがありますね。でもそれだけが理由なのか、ちょっとすいません、分かってはないんですけども、まあ、現実として速度はかなり違うということになります。はい、抑えりますが、お時間になりましたので、終了でお願いいたします。はい はい、じゃ、一応ありがとうございました。はい、参加者の方は発表者のに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。が、画面共有来て大丈夫です。はい。